冬から春へ向けて椿を片付けて桜を飾りつけ藤の花の準備をしました3月に入り冬の間壁に張っていた椿の花が少しずつ剥がれてポトリポトリと落ちてきました壁から全部剥がして段ボール箱の内側に貼り付けるようにして片付けましたそして ビニール傘にしだれ桜を貼り付けて用意しておいたものを格子天井に引っ掛けてつじ下げました一気に桜が満開になりましたそれからプレイスペースに布を広げましたその上に細かく切ったお花紙を広げ長く切ったセロテープに貼り付けていきます 子供たちが手伝ってくれてたくさんできました。次回もたくさん作って葉っぱと組み合わせ、5月になったら藤棚にして飾る予定です。